はいどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督ですというわけでエナジードリンクゾーン馬娘版があったので買ってきました味はオレンジ味です5 0円割りなんで約150円でゲットしましたそして本題こちらでございます一番くじ馬娘第3弾のイラストボードセットが安くゲットので購入させていただきましたはい5枚セットでございますライスシャワーいいねメジロバックイーンミホノブルボン 桜爆心王目白ライアンというわけでこんな感じになっておりますそしてはいというわけでですね下の紙入れないので今回は捨てますはいいいですねひっつきましこちら動画作っておりますので興味がある方は概要欄まで行ってくださいではこちらをつけますおお、はい、ではですね麦わらの一味ちょっと交換したいと思いますはい ではつけます四つ角に適度な大きさにちぎってつけますこれをそのまま壁につけます先ほど使っていましたワンピースのクリアファイルなんですけども意外とですね裏綺麗に剥がれましたなので安心して使うことができますどうでしょうか迫力満点かなりサイズが大きくておすすめです この並べ方でもいいんですけども、なんかですね、音楽室にある作曲家の肖像画みたいな感じでビシッと並んでたので、ちょっとバランスを崩してみました。どうでしょうか今回紹介しました月虫、めっちゃくちゃおすすめなので、部屋の模様替えにぜひ使ってみてはいかがでしょうか はい。えー、こちらの動画なんですけども、iPhone 14で撮影しております。なんか設定のミスなのか、シネマティックモードでやると、なんかピンボケ的な感じになってしまったのは申し訳ございません。というわけで、今後もこういった短編動画をいろいろと出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。監督ラボの監督でした。ありがとうございます。